平成29年1月8日、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で平成29年阿蘇市成人式が開かれ、292人が大人の仲間入りを果たし、毎年恒例となっている阿蘇市長からの歌を交えたエールが送られました。今年阿蘇市で成人式を迎えたのは平成8年4月2日から 平成9年4月1日までに生まれた292人で、式には、振袖・スーツ姿の新成人223人が出席しました。開会に先立ち、まず、阿蘇中央高校書道部による書銀のアトラクションがあり、式典では佐藤義行阿蘇市長が、成人おめでとうございます。 皆さんの活躍を後ろから応援しますと式辞を述べました。その後、星野源さんの恋とアニメワンピースのテーマソングを熱唱し、新成人にエールを送りました。 力いっぱい皆さん方の活躍を後ろから応援します本当におめでとうございます成人の言葉では新成人を代表して中野修作さんが昨年の熊本地震に触れ明日は何があるかわからないだからこそ今持っている夢や目標を叶えるために今を精一杯努力しないといけないと力強く語りました さらに、井野大樹さん、荒木幸恵さんによる交通安全宣言や、尾上陽介さんによる成人者・謝辞があり、最後には中学校ごとに記念撮影をし、式典が終了しました。